以上「十分な日記」へようこそ1人本日のポイントはこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらバネリーマートのファミチキバンジュダルカルソースを食べたいと思いますファミチキバンジというのはこの中にファミチキを挟んでほしいということですよねでこれは中身はこんなふうにこうやって中にダルカルソースが入ってまっていなく み, んなんなみたいなイメージなのかなではもちろんこれも食べ て, てもいいんですけどせっかくですのでこのファミチキをはみましたよ、はい、こちらのお手本にあるサァミチキバーガーできましたのででは食べてみたいと思いますいただきます ただファミチキを食べるよりもタルタルソースの酸味が加わることでちょっとさっぱりとした味わいになってパンのふっくらとした食感もよく合っていてとっても美味しかったですおそらくだから当初からファミチキとの相性を考え抜かれたんでしょうねタルタルソースパンファミチキ全てがバランスは良かったですただ自分で作るで自分で挟まなければならないので当然ですがちょっと一手間あるかなっていう部分もあるのでこっちのペンソースを作いす カットでは食べられないんですよねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブ周やお楽しみいただけましたかもしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回のリンでお会いしましょう